よろしくお願いします、えー、皆さんこんにち は, こんにちは、えー、私たちは、えー、水野さんと、えー、水郷の板子市からやってまいりましたいきいき板子スポーツクラブ板子よさこいれんと申します、えー、見ての通り年齢は、えー、人は中学生から上は、えー、そのおばあちゃん 今、幅広い年齢層で、えー、今日出演されるチームさんの中で、一番年齢層は高いかと思いますが、えー、平均年齢は一番若いです。えっと、去年、今年とコロナでずっとあのこういう大きな舞台に出ることができませんで、えー、ただ練習だけはこういうことがあった時に頑張っていこうということで、みんな一生懸命練習して、えー、今日この舞台に立っています。 年末ということで来れないメンバーの方もおりますが、まあ、そのメンバーたちの分も、えー、今日、児童しているメンバーで頑張っていこうと思いますので皆さんよろしくお願いします。そそれれででははおお客様に礼よろししくお願いしますそれでは踊り子を構え I'm <laughs> sorry. よさこい園の皆さん、ありがとうございました。